さて、本日の題材は、えー、動的データ構造、最適的データ構造ね、えー。データ構造というのは、プログラムが扱うデータの形、えー、といますか、えー、ここまでで扱ってきたプログラムは概ね、それぞれの変数は決まった形のデータが入っていて、えー、プログラムは実行進んでいっても、その形が変わるということはなかった。えー、こういうのは、性的データ構造と言います。で、この後はですね、プログラムの実行につれて、 構造がデザインに変化する動的データ構造、ダイナミックデータストラクチャーについて学びますで。動的データ構造を作るのには、プログラミング言語が持つデータのありかを指すという機能を用いて作ります。前にやりましたけども、Ruby では複合型、ハイレットかレコード、その他一般のオブジェクトの値は、実際にはそれらを指す参照になっているので、その参照を使ってありかを指すと。 いう形で作っていきます。以下ではです、ね、レコード型を使ってデータ構造を作ります。復習すると、レコード型は複数のフィールドを並べた構造ですね。例えばこういう定義を見てみます。セルというまあレコードは、ストラクトに入れ、データとネクストという2つのフィールドがあります。これはどういうふうに使うかというと、 このセルの値が一つありますけども、ここにまあ1とかデータが入ります。このネクストの方は、また別のセルを指していく。あるいはこれでもう終わりだったら、2、まあ、るって値を入れるともう終わり。まあ、このどちらかを使うというふうな形でやっていくんですね。そして、そのネクストが1個しかないということは、これが次々に1本でつながっていくという行動だけが作れるんですね。 こういうものを単連結リスト、単リストというふうに呼びます。ここに絵がありますけども、例えば、この This is a pen っていう、最後にニルが入っている。こういうふうに単連結リストは、セルを使って事実なぎの構造を作るわけです。でじゃあこの This is a pen を This is not a pen に変更したいとします。 ハイレッだと、えー、ぎっしり並んだデータなので、途中に何か入れるためには、全部ずらしていかないと場所がわかないんですけども、単連結リストではですね、この this is の次のセルに新しく not というセルの矢印を指させて、not の次がさっきの a にするというふうに、こう、何回をするだけで、他のものは触らなくても、まあ this is not a pen というリストリーに変えることもできます。 あるいは削除も同じようで、このディスの次をいきなり最後のこのペンに刺させると、このディュペンというふうに変わりますから、この3つのイッドのとトとアはそっくり消されてしまったと同じわけですね。こういうふうに使われなくなったセルの場所っていうのは、まあ無駄なようなんですけども、ルビューなどの言語処理系はこういう使われなくなったセルを自動的に回収する機能がついているので、これはこれで構わないということになっています。 それではですね、これからプログラムを直接書く周りに IRB を使って打ち込んで試すというのをやっていただきます。まず以下のことは、IRB と言 い, いますね。で、セルイコール、ストラクト n e ここでセルの形をっていきました。じゃあ、p イコール、セルニュー。 のるけど丸括弧を閉じがこうすると、ここに書いてあるように、この P という変数は最初のセルを指してますが、その最初のセルのネクストのところには、2番目のこの2で始まるこのセルの場所が書いてありますから、指してます。そして、その2の次の場所には、その3のセルが入ってます。で、3の次はもうこ2ですから、これで終わこういう形になったわけです。 で、さっきの例で見たように、じゃあこれを何回えたり、消したりすることあります。で、これをよく見たら、この p データ a というのは最初のセルのデータの部分ですから、この1の部分ですね。p.next というのはこの箱の部分ですけども、ということはこれ全体を指してるわけです。で、ここは p.next.data。ここは p.next.next。ここは p.next.next.data。ここは p.next.next.next という。 じゃあ、p.next.next、ここの箱ですね。えー、この箱に2を入れると、えー、こういうふうに終わりになります。やってみますね。で、p を表示すると、この通り、1の次に2があって、その次は2で終わりになってます。こういうふうに短くしてしまうことができるわけです。 今度は文字列を値にしてみましょうね。イコールセール1 2,、2、3で、だから 9に、A、と B と C が順番につながったリストコードがあると。さて、えー、これ 9.next.next いうのは、9.next.next ってここの箱ですよね。ここの箱に今2度が入ってますけども、その代わりにさっきの P をくっつけてみました。そうすると、P を言った人、 P は変わらない。Q を打ち出すと、えー、Q の後ろには A と B と C と、えー、1と2と。こういうふうに A と B と C と1と2というふうに、えー、全部くっついた状態に変わったわけ、えー、こういうふうに、参照を代入するだけで、構造をつなげたり、切り離したりすることができるわけです。これは、えー、動的データ構造の利点ということになります。では、演習0として、今までやったのを皆さんもそのままやってみてください。 で、できたらですね。こういうふうに。じゃあ、今度は、この1の次のこれを9にくっつけて、ぐるぐるめぐりにしてみましょうとか。あるいは、ぐるぐるめぐりのもままじゃちょっとあれなので、ここを終わりにして、P から始まったら P から 1AB で終わりと。まあ、こういうふうにしてみると。こういうのも、この IRB にいろいろ打ち込むことでできますが、やってみてください。